皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています2021年12月4日夢のかけら交換所でご機嫌の仕草さ書を交換しましたそして達人クエストの報酬で恐怖弾ショットの極意の宝珠が出ましたラッキーです昨日の動画で散々愚痴った成果が出ましてようやく追跡チームで初勝利できました 他の二人がすごくうまい追跡をしていて勉強になりました。今日のポイントで虹の錬金石をもらっておきました。次はメタル迷宮招体験あたりですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。